骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井き今日はですねきれいな姿勢を保つためのに必要な腹筋を、えー、鍛えていきましょうで、えー、とーそんなねシックスパックみたいなね筋肉ってあんまり姿勢筋にはそこまで必要ないんですだけど腹筋が弱いとやっぱり腰痛になったり姿勢が悪くなったりとかするのでなのでその必要最低限のね、えー、と腹筋は持ちようにしていきましょうはいそれではね転がっていきますね でではですね、右足をよおひ、えー、もも90度、お膝が90度で、ももとお腹が90度にするようにしていただいて、足左足を伸ばしましょう。両手斜め下にします。で手のひら天井に向けていきますね。で今、両方の骨盤が、えー、同じ高さになるように、多分、右の骨盤が上に上がりがちなので、右手でちょっと骨盤下に下げるようにして骨盤の高さを揃えていきますね。はい、そそしたらそのまま 左足斜めに浮かししていきましょういいですかでこの時おへそ背中にぐーっと引き込んで腰とマットの間に手が全然入らないぐらい隙間がないようにしていきます。これずっとキープですね。でこれ足を上下していきますがこの下げた時に腰がぐーっと腹筋が弱いと浮いてきてしまうんですね。でこれを無理に繰り返していると腰を痛めてしまうのでそういう方はこの腰の下にですねタオル えー、とスポーツファルか何か薄めのやつに入れて腰とマットにスペースができないようにして繰り返していきましょうそれかそれでもどうしても浮いちゃう方はこの足は浮かないところまでギリギリまで下ろしてでバックアップこれをしていきましょうでだんだん腹筋がついてくると下まで下げても腰がこうやって浮かないようになってくるのでそれで自分でやっていきますねで最初の頃は足下ろしちゃっていいですで上げる下ろしちゃ このギリギリリまで下げて戻るずっと腰がマットつけるようになってくるので自分の、えー、その時の腹筋の、ね、状態を見ながら少しずつバージョンアップしていきますねはいそれでは行きましょう右足は90度左足45度ですねおへそ背中にぐーっと引き込んでこれすごく大事ですはいそしたら息を大きく吸って口からふーっと細く吐きながら骨盤底筋膣を締めてぐーっとお腹の中に引き上げます それキープしたらままゆっくりと足を下ろしましょう腰マットですよで吸ってゆっくり元のところまで戻ります吐い、て骨盤底筋引き込んで吸って戻る3吐いて引き込んで吸って戻る4て、はい、まず引き込みます これ大事吸って戻る5を吐いて締めて骨盤筋締めて引き込んで吸って戻る6吐いて引き込んで吸って戻る7吐いて引き込んで吸って戻る 8吐いて引き込んで吸って戻る9骨盤底引き込んで吸って戻る10吐いて引き込んで吸って戻ったら両手を右のももの後ろで指か手のひらタッチして 肩甲骨できれば離しましょうそこでキープ骨まで引き込みますよ10 9 8 それでは行きますね今度は左足曲げて右足を伸ばします。で両手のひら上、吸ってここまで持ってきますよ。で吐きながら骨盤で息引き込んで口から長く吐きますで。吸って戻りましょう。左の骨盤上がらないように吐いてゆっくり下ろして。 おへそ背中に引き込みますよで吸って戻る3吐いておへそ背中に引き込んでゆっくり下ろして吸って戻る4吐いて骨盤底筋引き込んで吸って戻る5吐いて骨盤底筋引き込んで 吸って戻る6吐いて骨盤筋引き込んでおへそ浮かないように腰背中にぐっと持ってきます吸って戻る7吐いて骨盤筋引き込んで吸って戻る8吐いて引き込んで吸って戻る9 吐いて、を締めて、め引き込んで、吸って戻る10吐いて骨盤で息引き込んで吸って戻ったら左のももの後ろで指先か手のひらしっかり合わせて肩甲骨まで離しましょう109876543210お尻と。 足と頭を下ろしましょうはい、そしたらに2セット目はですね、えーと、足伸ばしてやりたい方は足伸ばしていきますね。えー、とこうですね右足をさっきこうでしたけど、右足伸ばして左足も伸ばしてこういうふうにやっていきますね。で、えーと、きつくない方がいい方は右足曲げていきましょう。はい、それでは自分で選んでいきますね。伸ばしたい方は伸ばしていただいて。で 上げます、ね、でおへそ背中にグーッと引っ込んで腰とマットスペース開空けないようにして吐いて骨盤底筋引き込んでゆっくりと下ろしますで吸って戻りましょう2吐いて骨盤底筋引き込んでグーッと引き込んでここぺたんこです腰反らないように吸ってゆっくり戻って3吐いて下ろす 吸って戻る4吐いて吸って戻る5を吐いて吸って戻る6吐いて引き込んで吸って戻る7吐いて吸って戻る 8吐いて腰反らないように吸って戻る九、う吐いて吸って戻る10吐いて吸って戻ったら両手前ならいですお膝の方になるべく顔を近づけて109876四、10 43 し, しょはいそしたら今度ラストですね今度は左の膝を曲げて右足を45度で上下にしていきましょうでこの時も左足伸ばしたい方は伸ばしていきますどちらでもいいですよただ腰がねこうやると腰が浮いちゃうっていう方はまだ膝を曲げていきますねはいそれではやっていきましょう右足はまっすぐ真下に伸ばしますよ 吸って持ち上げますね左足45度吸って持ち上げましょうでおへそ背中に引き込んで吐いてゆっくり下ろす吸って戻る2おへそ引き込んで吸って戻る3吐いて骨盤底筋引き込んで吸って戻る 4吐いて引き込んで吸って戻る5吐いて引き込んで吸って戻る6吐いて引き込んで吸って戻る7吐いて引き込んで腰浮いちゃうようだったら足を下ろしちゃいますよ。 吸って戻る8吐いて引き込んで背中マット吸って戻る9吐いて引き込んで吸って戻る10吐いて引き込んで吸って戻ったら両手前ならいですお顔をなるべくお膝に近づけて1 0 9 8 7 六五四三二一ゼロ。頭と足を下ろしましょう。はい、両膝閉じたまま左右にパターン、パターンとして。腰とお尻マッサージしていきますね。はい、腰ちょっとね、使っちゃったなっていう方は両膝抱えていただいて、吸って吐きながら。お顔をお膝にぐるっと近づけて、腰もしっかりと丸。め マッサージ し, ていきましょうはいそういうふうにゴロンゴロンとしていただいてはいそれではねちょっとえっ、ー、と足をね伸ばしたりとかしてやっていくとかなりきつい、えー、コアワークになってきますが決して無理しないで最初はね膝を曲げてで、えー、と回数10回を3セットぐらいギリギリできるな腰が浮かないでできるなってなったら 足を伸ばししててやっていきましょうでご自身のペースに合わせて少しずつバージョンアップしていってくださいね。えー、とねこれ本当地味なんですけど1日、ね、3セットぐらいやっていくとすごくねあの下腹部の変化感じられると思いますで。姿勢もすごくきれいになっていくのでぜひやってみてください。